オッケーです今日はですね杉本さん不在。悔しさ出てるね杉本さん不在なんですよーもう残念です我々だけで今日はーチミンの最新不動産を紹介していきたいと思います、はい、今日はですねケイトウを紹介したいと思います ゲートウェイはですねタオディエン地区にある素敵なコンドミニアムでタオディエン地区というとですねもう西洋人街と言われてまして飲食店は充実してるわビンコムメガモールあるわすごいね便利な場所で日本人の方もたくさん住んでます皆さんぜひいい場所と思って見てください上には地下鉄ができそうになってます<笑>まだ完成してはないんです<笑>メトロという、ね、そうメトロとねはいなってますんで最先端の場所を皆さんに紹介したいと思いますそれではゲートウェイに皆さんファーウェイ 広リビングがもう入ってすぐめっちゃ広いですこんな スリーベッドルームめっちゃ広いねまずこちらが靴箱靴箱の数半端ない<笑>すげえあここは長い靴とか入れるのかないや傘とかえキッチン出ました東芝さんジャパンクオリティの冷蔵庫でございますよこちらの冷蔵庫でかいねやっぱねどこがでかいもう幅があるキッチン広くねここも奥行きがねほら バレエの練習とかでも使える場所よ<笑>そうリビング広いんだからそっちでやって<笑>これは激安ですい<笑>ましたこんな広いのでこっちに3口ありますでここで料理もできるしまあこっちで料理もできる2つ<笑>できるよだけど言ったらさお母さんが「娘にンジ切っといて」ていやそこでは切らんかった<笑> ここでね、これやりながら、ニンジン切っといてとかも、こっちでお姉ちゃんとかがさ、できるんよ。できますよ。すごいね。ここもちゃんとありますよ、収納も。ちゃんと揃えてある。だから食器類とかも結構、こうちゃんともう備え付けてあるということですね。ボッシュのオーブンでしょ。これ付いてるのもあんまりないじゃん。オーブンと電子レンジ、ちゃんと。 2つ分けてついていおります上にも収納ありそこもありここもありだからキッチンはここですいやさっき激アツって言ったっけどキッチンからいけるところ洗濯機と乾燥機か5人とかで暮らしたらさ洗濯回してで、そのあと乾燥かけなんて言って二大体制でやってくれるのは助かりますよこれは激アツです <笑>同時にやれるやつはさ、うん、結構見たけど、うん、こうやって分けてあることってあんまり俺見たことないん、ね、これはいいですよねお母さん的にはさ1台だとまた掛けなんて次のを待ってから、うん、で言ってったら2期作タイプでしょこれは、ね、二毛作ですからもうリビングを早く紹介しちゃたうんだ俺はすごくないですかこの広さほらこんな広いのこれめっちゃ広く めっちゃ広いマジで広いでこのベランダがもうだ地球が家になったような感じよ俺地球が住所だって思うもん地球住所じゃん<笑>何言ってんの広さ広さよスパーンって抜け取るからこういったねセンスあるおしゃれなものも置いてありながらこのテーブルも広い、ねもね、<笑>マジ会議室みたいなやっぱ8人でだけ暮らすこともできるってことよ椅子はまだいける ん, じゃん、うん、すーげえ いいねやっぱりこれさこれだけ幅あるけんさほら見てテーブルもあるし外でくつろぎながら地球見ながらビールこれめちゃくちゃいいわソファーありました杉本さんいないからな測れないんですが測らせていただきます杉本さんせーの いや杉本さんなん何で言ったの杉本さんだったらどう動くかなと思って杉本さんはどう動いてる杉本さんも今俺の隣にに俺と想定して一緒、うん、に2人で<笑>今までないパターンやん123456人目は座れてない5だよ座れてる今<笑>いやでも広いでしょちょうどいい弱さですこれは沈み込みすぎないやつう ん, うん弾力もちょうどよくてあれがねちょっとさピラというかさ休日の感じ休日の感じしないちょっと分かんないごめんな 泡を編んだみたいなね、うん、編んだみたいな作りとかも俺はちょっとビラタイプの感じするよそのビラタイプっていうそのなんかアジアっぽいのが言ってくれてるアアまだあれだけどそうリゾート地っぽい飾り付けというかこういうのとかね海のそビラって別にそう建物 の,、うん、あの種類の話でしょだって海の音が聞こえるからあ聞こえる聞こえ る, <笑>聞こえる よ, <笑>こえるよ海 の, こううの<笑>そっちの海の声聞こえてんの、うん 日本語のその歌のそ<笑>歌か聞こえ波の音とかじゃなくてベッドルーム行ってみましょう う, ーうーわもうここもベッドルームが地球ですわだってさっこんなさ両方窓ガラスでさなくない、うん、まあまあ、ね、全面見えるっていうなかなかないよこれはね気持ちいいわ朝起きた時抜けてるもんだって目の前にも高い建物もない激安です 3つ出ましたんで最高出ましたよいやこれすげえわだってここもね地下鉄 の, あの電車の感じも見えるしで奥にはえビテックスコタワーもあるし多分まあ右側にランドマークがあるのか右のあのビンホームのあの右側にランドマークがあるけんこれぐらい景色が いい最高やんいや自然にその最高出してますけど自然に最高が出てしまったもう<笑>いきなり最高出てしまったベッドももうほらさっき言ったビラタイプビラでしかほら見たことない1個上がっていくやつもうなんかこういうさ気持ちを味わえるベッドオーナーさんのセンス完服しております私完服出たじゃんありがとうございます完服はね最高のビルでます も<笑><か><笑><か><笑>、はい、照明とかさすごい南国のリゾート地にありそうなあえて言わんとお客さんに気づいてほしったそういうので統一されて説明する時に今やってるんだからこれ<笑>はクイズ番組を兼ねてやってるクイズに来てよ<笑>じゃあでエアコンも埋め込み式でございますこのおかげで上がなんかこう広く感じるというかでこう鏡がねまた広さ感じるねいのかなあ広奥行きもあってはい これがさここもあるしここもあるしこっちにもあるけんねそしてシャワールームとベッドベッドもう一回飛び出す、ね、何何なるシャワールームとト、うん、こっち見てベッドって俺が思ってしまったのはこの理由かもしれん浴槽ありました<笑>理由にならんないね。い こ, この浴槽は今までの 浴槽たちはさ、うん、もう寝そべるぐらい広かったけど、うん、まあ、ここはちょうど日本のなんかオタクにありそうなぐらいのサイズ感というか。どう？オタクの感じする？オタクの感じです。<笑>ただは。 広いかなって感じはする俺らはユニットバスしか住んだことないから<笑><笑>子供部屋みたいな感じかなセミダブルぐらいの広さですねベッドの大きさでいうとだから子供が勉強したりとかこういったところに子供服と入れたりとかできるわけなんで十分でございます俺やっぱこのね窓の広さ 最高だわできるやんもう何回寝てる最高<笑>いやもうこの腕とかをやらんパターンもあるってことはどういうこといやもう今の最高もさっきの最高と同等なやつこちらベッドルームがあると完全にトイレとシャワーも備え付き、まあ、シャワールームがさっきとさっきよりちょっと狭いかな本当、うん、子供サイズって感じだねシャワールームの子供サイズって、うん、人に思って い, い, で、ね、そういうことでしょ逆サイドの見てみましょうこの部屋はんだろうああ ちょっとした小部屋みたいな書斎とか、まあ、収納みたいなのでも使ってもいいしなんか色々使い勝手はありそうな部屋ですねエアコンもついてるんでやっぱほんと部屋としても使えるんですねこういった部屋もあるそして3ベッドルームの最後の一つここはさっきのベッドより大きいわだから2人とかの子供が寝てもいいぐらいの広さんほんと子供のおもちゃ的 な, な<笑>いいだろ別に大人が寝ても 大人で寝てもいいだろうちのマスターベッドルームに夫婦は糸を飲 ま, ませてよルームシェアもできるし日本人の人はあんまないかもしれんけど親戚とかそういうもうだから2世帯でも進めるよそうね一緒に暮らせたりするんかまた窓ガラスが広いけんさしかも飛行機飛んでますわこっから見えるんですよ炭酸ニャット空港側がいやこれはいいわあれ大好きな鏡のこと言わんけど縦に長い すご い, いいですよ高さあるでいいさっき見たセマンピ ー, サー部屋があったじゃんあそこのクローゼットをここは使ったりするんじゃなラックが今置いてあるけどそうねこれしかないから確かに収納的なのはね今度、うん、これしかないけんベッドに一つに対してトイレとシャワーございます天井の水出てくるやつ天井の水出てくるタイプシャワーでしょこれもうすごい濃いが<笑>そして<笑>このね反ド持ってあの体に当てるシャワーでしょ<笑>すごい か、ね、かっとくかこっはねここはバスタブないからやっぱりもう広いわもう見てわかるうんすっごい俺がうっすら映ってるわ俺がじゃあちょっと気持ちやるわいくよ、うん、せーの<笑>貫通してるわ貫通してるでしょ、うん 貫通してるでししないよよここんな広いってててと貫貫通してる貫通してるるほらこれが広いんじゃん正直一般的なャワル収納ありますお広めちゃくちゃ入るこれは十分ですねでもここもあるしほらもう十分やんこちらもちろんプールもありますそしてジムもありますでなんと サウナもあるんですよ。家賃あれだ。ただで借りれるのかな？もうそれなくなりました。もうできるのあれ？はい、えーじゃあもう家賃もわからず？いや家賃はわかる。家賃を当て て, みてー。はい <笑>当ててみてーのもな う, うわー<笑>何の得点もないや<笑>俺には、まあ、3ベッドルームで平米数143シャワートイレも3つベランダ広地球が住所ウォークインクレゾットっていうかちょっと書斎みたい な, そ う,、ね、ちちいなそういう部屋もあって位置的にもそのタオディエン地区に近い1、まあ、区の中心地からタクシーで15分から20分ぐらいのところでこれに2700ドル の広さであ、当たってる当たってるのはもうただで借りるよ俺5円に買えるえ刻む刻まんよ2600270027002700でいきます<笑>いいねお願いしますじゃあ最終家賃最終家賃ね正解は2300ドルでーすおー安いね2300かできて2年ぐらいだもんね2年前ぐらいに我々紹介してるんですよ、ね、できてすぐの時、うん、はあそっか得点とかないよね ありますよオーナーさんが10月分の管理費はなしでいいですよって言ってくれてます。 120ドルうわマジかよ2180ドルってことは早めに皆さん決めた方がいいですよ結構大きめの家族かルームシェアするか、ね、日本人の友達同士でね56人で借り入れたりとかしたら一番いいぐらいのいや意外にそういう人もいるんだってールームシェアでみんな住んでるみたいなそうねそういった方におすすめでございますんでぜひそして ここにはですね、m アセットの社員も実はゲドトウェイに住んでますもう何かあったらその人その日本人がね駆けつけるともう何かあったらすぐ連絡くださいと<笑>、うん、もうそこのね手厚いなんかサービスがなんだろう一番良かったりするかもね<笑>あと日本人が住んでるわけよここにはね子供たちを送迎する日本人学校のバスが、はいはいはい、あとお子さん2人いれば来てくれそうですなるほどそして先ほどの特典10月分の120ドル値引き特典を受け取りたい方は ブリッシュの動画を見たとエナセささんに伝えてみてみくださいそのリンクは下に貼っておりますので皆さんぜひ問い合わせしてみてください他にもたくさんの件持っておりますのでエナセツさんに問い合わせて注文お願いしますそれではホーチミン最新不動産情報でしたさようなら